ランガ君。こうして僕たちが出会えたのも何かの運命を感じるね。お互いのことをもっと知り合うべきだと思うんだけどどうかな分かった。僕は愛されるより愛したいタイプなんだけど君はどう甘いのがいい。僕は尽くす方だよ。存分に甘やかそう。でもちょっと束縛してしまうかもしれないけど大丈夫かな好き。よかった。きっと僕たち最高のパートナーになれるね。レキ、買い出し頼んだよ。<笑>